今回は HGD プラスゴジラ04から、えー、この4種類紹介したいと思います。はい、まずはこのリトルゴジラから見てみましょう。まずリトルの周りにこのクリスタルがこうあって、っこの D プラスシリーズで再現できる思い、えー、遊び心があるなと思いますね、これ なんかこうなんか劇中だとこのクリスタルんか閉じ込められちゃうのよね確かリトルがで結構このなんかリトルはかわいいすねクオリティ高めな感じとなってますはい挑戦なんであのちょっと過去の HG と比べてみました。大きさはだいぶ違います。で、えっと、過去のはちょっと気持ち悪いですけれども、こちらの新しい D プラスはかなり可愛くなってます。はい、次にモゲラです。このモゲラ、あの、特にジオラマのところは何もなくて、えー、モゲラだけで勝負してきてます。でも、 まあこのままあ、まあジーホースモゲラはこう、まあ、こうそもそもこのブルーとこのメタルの、えー、このコントラストがすごいかっこいいので、まあ、ど何商品化されてもかっこいいなと思いますはいでモゲラの方は過去の HG と比べてみるとなんかちょっとこのやっぱ手がこのシュキーンとなってますねあの あとは、ええー、もうちょっと、なんか、痩せた感じですね。過去のっていう、もうちょっと、あの、なんか、下半身太りみたいな感じのところがあったけれども、こっちの、もげらちゃんは、ええー、どっちかというと、うん。だから、もう、もうちょっと、なんかデト、デトックスされた感じがします。はい。次は、スペースゴジラですね。 えー、スペースゴジラ、この、やっぱこう、クリスタルがついてきてます。で、えー、っと、まあ、かっこいいっちゃかっこいいですけど、なんか、うん、まあ、クオリティは、うん、ハイグレードなのかなと思いますかね。あの これはあのゴジラ10のスペースゴジラとちょっと似てる感じがしますがなんかちょっとまあ形はちょっと似てるけど尻尾がちょっと違うのかな、うん、でスペースゴジラの方はまずこっちが、えー、とゴジラ10の方ですねえっ、ー、とかなり似てるっちゃ似てるんですよねけれどもやっぱこの尻尾尻尾の形がやっぱちょっと違いました はい、このンの方はピョンって伸びてるけどこっちの D プラスの方は、えー、曲がってますねでこっちがえ、えっと、一番最初に商品化されたあのスペースすごいじゃないですかこれはもうほんとチャッチいですねチャッチさが出てます、はい、なんでこんぐらいこう進化してるって感じですねはいで最後に ゴジラ1994。この VS スペースゴジラの時の、えー、ゴジラですねあの。SH モンスターズで一番最初に商品化したゴジラも1994でしたね。えー、となんかち ょ, っと、あのー、ちょっと違うんですよね。この92とか93の時のゴジラと比べて、平成ゴジラシリーズの中でもこの94というのがなん か, なんか最終的な なんか一番かっこいいんじゃないかと言われてるような、えー、か形頭の形とか塗装と か, なんかバランスといいなんか感じとなってますねうん<笑>かっこいいですね94のがちょっとなんか まあ、とりあえずこれにしときました。<笑>あの過去の H 字ということで、はいまあ、こんぐらいな、この程度のレベルがこんなにあのハイグレードに再現されるようになったという感じで、ちょっと、まあ、参考例としてこのこのこの、過去の商品を出してみました。 こんな感じで、この HGD プラスゴジラ04は、えー、ゴジラ VS スペースゴジラを、えー、結構、あのー、結構っていうか、それをメインに、えー、作られたものでしたね。はい。なので、あのー、これは、まあ、スペゴジはめっちゃかっこいいんで、あのー、このシリーズは大好きです。はい、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。